演ン開演どうも私のズレズレなる日常演舞さんですよねはいそのいうわけで本日はこちらチャンネル登録よろしくお願いしますこちらドースーパーのチーズポテトを食べたいと思いますさーこちらなんか YouTube の動画で美味しい美味しいっていう動画結構上がってたので食べたかったんですけどなかなか行ってもなかったんですよねもうそれだけ売り切れたってことある 本当に人気があって美味しいということなんでしょう、ま、最終的には個人の好みになるとは思いますがどうやらハッシュドポテトにチーズが練り込まれているす今回変えてよかったそう言われると形もなんかどことなくチーズっぽいですねなんかこういう 6P 型の三角形のやつではちょっとはいあらあらくっついてちぎれちゃってやまっ切る手間が省いてよかったです断面はこんな感じですではいただきます 人気があるだけあって本当に濃厚な美味しさですねホクホクのジャガイモも美味しいですもっと食べたいな違う味もホクホクとしたポテトの中からちょうどいい塩梅の濃厚さのチーズが口の中にふわっと広がってきてホクホクとした食感とチーズの旨味をたっぷり感じることができてとっても美味しかったですもうちょっと焼いて表面をカリカリにしたらよかったかなと思ったのですがまあそれは自分のミスですよね 本当に美味しくて人気があるのも納得です、うん、気に恥じない美味しさでしたのでこちらの点数とさせていただきますそれでは「雪だるま人形なのに儚かなき」いやなんか二重の意味で悲しくなるような服ですねご視聴ありがとうございましたコメントしていただけるとそしてよろしければ他の動画も見ていただけると動画を拡散していただけると嬉しいです永遠腐閉園パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします、うん